しますので、皆さんも、これの対策に、努めて。いただきたいと思います。そして、五千円、よろしくお願いします。鳥居の、黄色と、黄色ぼうに、身を包み。目指す、麗しく、祈りを込めて。 カトリティという大きなテーマに臨んでまいりますそれではまいりますわきあいあい2017千年祈り 「なんだって」 あ他。<音楽><音楽><音楽> Oh my god!